41番「口癖は?」「えっとえっと」えーっと「ついしてしまう癖は?」「最近だとこたつで寝ちゃうとかって癖に入りますか? 45番」「番好きなアーティストは?」「水木奈々さん」「k p o p のルセラフィン」「アイブとか「エスパとか「あエスパいいなロックたまに聞く時あるんですけど「アイアンメイデン<笑>」とか「46」「好きな芸能人は?」 待ってタレントに入りますか室<笑>千代さんと佐藤二郎さんが